ムン大統領は浮かれている場合ではないですねどうも政治いろいろの学ナです g7 にゲスト招聘され我が国の国際的地位が高まったことを意味し非常に誇らしいと得意絶頂なムン大統領ですがどうやら g7 前にご主人様から きついお叱りを受けてしまった模様です。テレ朝ニュースが報じた記事を引用します。中国の王毅外相は、韓国の張ウィヨン外相と電話で会談し、他国の意見に同調すべきでないと述べ、G7 サミットに参加する韓国側を牽制しました。中国外務省の発表によりますと、9日の会談で王毅外相は、 アメリカが進めるインド太平洋戦略は冷戦志向に満ち平和と安定に不利益だと指摘し中国は断固反対すると強調しましたさらに韓国は友好的な隣国との認識を示した上で正しい立場を堅持し他国の意見に同調すべきではないと迫りました11日にイギリスで始まる g7 サミットにムン・ジェイン大統領が参加するのを前に、アメリカを中心とする対中強硬路線に加わらないよう国を指した形です。とのことです。バイデン大統領が明らかにしたように、今回の G7 の主要な議題は、反中連帯であることは明白です。G7 の動きに合わせてなのかどうかわかりませんが、このところ、 西側諸国による新型コロナは武漢発生とといいうニュースが続々と入ってきてきますアメリカ紙、ウォール・ストリート・ジャーナルは7日付の記事で、新型コロナは中国武漢ウイルス研究所から流出したという仮説は妥当という主張をしていましたし、イギリス紙、サンデー・タイムズも、武漢研究所からの漏洩はあり得るとイギリス諜報機関は言うという記事を 掲載しています G7 参加国ではありませんが、ブラジルのボルソナロ大統領も5月5日に新型コロナは新たな戦争との認識を示し、私は明言しないが、どの国が GDP を最も伸ばしているのかと暗に中国を非難しています。ブラジルにとって中国は最大の貿易相手国であり、 これまで明らさまな刺激は避けてきていましたが、ここに来てボルソナロ大統領自らがこういう発言をするということは、勘忍袋の尾が切れたとも思えますし、潮目が変わったと見ることもできます。さすがに G7 共同声明で露骨な言葉は使わないとは思いますが、もしかすると、新型コロナは中国の武漢ウイルスから出た。 中国は全世界に対して賠償すべきだといった強い言葉も出てきてもおかしくない状態です。G7 参加国の中では、オーストラリアが一対一路への不参加を表明し、他の G7 参加国同様に、反中連帯を組むことがほぼ決定的になっています。G7 参加国の中では、バリバリの親中派であるメルケル氏が首相を務める ドイツだだけがまだ日和見状態ですが、そのドイツも、6月10日、オーストラリアと外交・防衛の閣僚級会議、いわゆる2プラス2を開催し、仲裁裁判所の判決を無視して、南シナ海の領有権主張を続ける中国を、判決は最終的なもので、全当事者に対して拘束力があると非難しています。 ドイツはまた今年下半期にはフリケード艦を南シナ海に派遣することを決定してもいますね。メルケル首相がバリバリの親中、微中派ですので一概には言えませんが、ドイツ国内にも反中連帯を組もうという勢力が一定数はいることを示唆していると思われます。このように中国はかなり追い詰められている状態と言っていいでしょう。 その表れの一端として5月31日に習近平主席が共産党幹部に指示したと言われている愛される中国が挙げられると思います習近平主席の指示を簡単に言うと中国が海外から正確に理解されておらずその力と立場にふさわしい認知を国際的に得られるようもっと努力しろということになります信頼され 愛され尊敬される中国のイメージを作るためにこれまで以上に国際的な問題への責任と役割を果たすとも言っていますね習近平体制になってからの中国は外国への高圧的な姿勢が目立っていました王毅外相の言葉なのはその良い例ですね中国のこの高圧的な対外姿勢は線路外交などと呼ばれています 今回、愛される中国という習近平主席の指示を持って、中国は戦狼外交から方針を転換したという意見もあります。しかしながら、愛される中国という指示を出したかと思うと、今度は一転、反外国制裁法を可決したりもしています。反外国制裁法とは、その名の通り、外国からの制裁に反撃、 報復でできる法法的根拠を整備した法律です愛される中国とは真逆の考えですね愛される中国をもって、先導外交方針を転換したとは一概に言えない状況にあると思われます。愛される中国、反外国制裁法という相反する二つの政策を見ると、中国の置かれている立場や考えのようなものが透けて見えてきます。 一つは中国という国はやはり外国への恐怖というものが存在するという事実です。よく言われていることですが、漢民族というのは有史以来一度も対外戦争に勝った記憶がないと言われています。漢民族が打ち立てた王朝は幾度となく遊牧民族に侵略され、その都度同化して弱体し、 また別の遊牧民族に支配されるという歴史を繰り返しています。中国の古代王朝を見ても、モンゴル族が打ち立てた元、女神族の王朝だった神と、漢民族以外による王朝は数多くあります。ことさらに、古代の話に持っていかなくても、アヘン戦争以降、外国に食い散らかされてきた中国にとって、やはり外国は、 恐怖のの対象ででであるるると思ってて間違いないいなしょうそれれが愛される中国に出ているわけですもう一つは、それでもやはりその恐怖心をひた隠して、虚勢を張らなければ成り立たない国でもあるということです。中国は交渉14億人の人口を抱えており、それをわずか9200万人の共産党員が牽引している国です。 中国における王とは古来より民を飢えさせないことが重要な資質であり共産党が外国に弱気な姿勢をとって人民が飢えるようなことがあればたちまちその王朝は崩れていってしまいますそれを熟知しているが上に対外的に強気な姿勢を崩すわけにはいかないというわけでありその現れが反外国制裁法の成立と言っていいと思われます つまり中国という国は古来より対外的な恐怖と対外的に虚勢を張る必要性というそのパラドックスを拡張主義によって何とか目をそらすことによって成り立っている国ということができると思います。その砂上の老閣である中国にとって唯一安心できる相手が地球上に一つだけ存在します。それが朝鮮半島なのです。 朝鮮半島に没効した国家は数少ない例外を除き、ほとんどすべて中国王朝に対して従順な属国であり続けていました。中国にしてみれば朝鮮半島に起こった国が中国に逆らうことなど絶対にあってはならないことなのです。今回、王毅外相は他国に同調すべきではないと王毅外相にしては かなりソフトな言い回しをしていますが、その真意は、裏切ったらどうなるか分かっているだろうなという脅しとみてまず間違いありません。すべて自業落ちととしか言えないのですが、中国はこれまでの行動、言動により世界に追い詰められ、斎上の楼角が崩れかかっている状態にあると言っていいと思います。そのような状況にある中国が、忠実な 手ごまと思っていた韓国が裏切ることを果たしして許すでしょうか韓国の国際的地位が上がると思って出席する G7 ですが、その結果遺憾によっては、国際的地位が上がるどころか、中国によるきつい制裁が課せられ、韓国は二度と立ち上がれないくらい追い詰められる可能性も高いと思います。文大統領、自我自賛している場合ではないと思いますけどね。